最近ケイチくんの元気がないね機嫌が悪いのかなさーてどうしたんだろうね恋の病にでもかかってるんじゃないのみみーちゃんそれ飛躍しすぎエヘヘヘヘヘ さあねえ。んケイちゃんひょっとして、かなわかんない。あの日、ケイちゃんと車で話してたの、中年のでっぷりした男だったんでしょうん、間違いない。大石のやつ、ケイちゃんに何を吹き込んでるのかな真剣そうだったよ。 ケイチんは顔面蒼白だった。あのね、レナはよく知らないだろうけど、実はあいつ、おやしろ様の使いなんだよ。え何の話あいつが現れるとね、必ず鬼隠しが起こるの。本当だよ。あれそうなの おととし、リカちゃんのお母さんが受水したでしょその直前に大石が尋問してたんだよ。そういえば、サトシ君が転校する前にもいたね。転校<笑>レイナはいい奴だよな。で、今度はケイチ君の前に現れたんだ。じゃあ、ケイチ君も鬼隠しになっちゃう Ha ha ha ha!